あのー、オロチマル様兜さんの考えを変えたそのイザナミって術はどんな術なんすかイザナミは内葉に伝わる道術の一つ一度術にはまってしまったらその考えいや心を入れ替えねば決して抜け出すことはできない過ちを認めるまで 永遠に同じ出来事をループすることになるのよ僕はずっと間違っていた自分以外の何かに成り代わることで何でもなせると盲信していたでもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた己の失敗に怯えそれを認めることから逃げているだけだと。 だからといってすぐに認められるわけがない何度も何度も何度もループを繰り返した僕は僕こそが完璧なんだわからないのかお前は決して完璧ではないち敗たつ！ は, あはず今の僕はいたち以上にそんじゃうそれが僕の力だその行為は間違いなどなくかったオリジナルんになり代わに完璧な存在になったなぜ 何をやっても状況。 変わらない前に戦った時と同じだ君を倒せるこんなループはボケやそれではダメだと何度も勝ったいやまさかこれもループなのか先方無機転生 行き過ぎてるだこの時間僕は僕は一体倒したはずなのにアタループか何が間違っている僕は完璧なはずだ わからないのかお前は決して完璧ではない完璧である僕が僕なら完璧でない僕は僕ではないじゃあ今の僕は何だ何度もループするにつれ僕の精神は摩耗していた考えがまとまらず自信も消えうせ わからない僕がさまざまな記憶が体の中から消えていくようだっただけどどうしても消えない記憶があったんだそれは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だったあの時あの場所で僕は確かに兜として存在していた どんなに姿形が変わってもあの時の記憶は変わらないそして名前も変わることはない僕は僕のままでずっと昔から兜のままだったそんな単純なことが僕はわからなくなってそして自分に他人を上塗りしていたんだそれがやっとわかった時 そこで解放されたというわけで、ね、そう<笑>いい風じゃない あれはナルトあの男がいないな消し済みとなって消え失せたか激マヨ先生なら俺が助けた助けたどういうことだ自分でも不思議に思う今なら全部を変えられそうだ 何かが起こったようだなお前にだが結局は何も変わらぬお前では俺を倒せん俺は陸道のバーガー俺がお前を倒すんじゃねえ<笑>俺らで倒すんだってばよお前をなまだら 《ソスケお前も》何なのだこいつらはなぜ突然ここまで》《ここ俺ってば死んだのか?》お前は死んだわけではない。 ここはお前の精神世界今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよいえっとじいちゃんってばわしはチャクラだけでこの世を漂い世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶名を大月木羽衣。 そして忍衆の快祖にして陸道仙人とも言うえっ最初に忍術を作った あ, あの あ, あのさあんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど質問は後だまずはわしの話を聞いてもらおういやお前は聞かねばならないそれがアシュラの生まれ変わりである お前の義務でもあるはあシュラ一体何のことだともかく一から話すわしの息子と母についてもなわしの母である大筒かぐやは はるか遠い場所からお前たちのこの地に来た真珠の実を取りに来たのだお前たちもこの戦争で見たあの真珠そのチャクラの実だカグやはその実を喰らい力を得てこの地を治めたしかし強すぎる力は軋轢を生む結果 人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼びあがめ恐れたある時カグヤは二人の子を産んだそのうちの一人がこのわしだわしら兄弟は母の残した罪を贖うため真珠の化身である十尾と戦った 身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ激しい戦いだったわしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができたそれからしばらく時が経ちわしも二人の子供を授かった兄を インドラ弟をアシュラと名付け忍衆を教えたのだ二人ともわしの子ではあるがそこには大きな差があったわしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子兄インドラは本当の天才だった何でも一人でやりにくことができ 己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず一人では何もできなかったそれゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ周りもアシュラに応えそこに輪が生まれた わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がしたゆえにわしは決めたのだアシュラを忍衆の貢献人とすることだがインドラはそれを認めなかったそして この時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく、時を置いて転生した幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前を。 アシュラの生まれ変わりだと言ったつまりはそういうことだそしてもう一人のインドラの転生者それはサスケその通りだインドラのチャクラはサスケに宿っている柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ何十年 何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていないおじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだなまあそうなるなそっか民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いただが母かぐやは チャクラを子一つのために持ち力によって世を束ねた力による統治はただの暴走だ故に母は恐怖の対象となったその行いは今のマダラに通ずるものがあるこのまま奴ががらなる力を手に入れればいずれわしはお前に マダラを止めててしいいと思っている境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは得意なものを感じるだからこそお前の可能性に賭けてみたいその賭けわしはすでに持ってるぜクラマ俺もだハッツァンんで俺ん中にいんだ お人のやつがな、主覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって。忘れたのか。お前は以前、主覚と牛気以外のチャクラをもらい受けているはずだ。 にのみんなからチャクラを分けてもらったことがあったいろいろあったな。これですべての美獣が集まったわけだ約束の時が来たってことだななるとお前はやはりみんなの協力を得る魅力があるようだな 再びイソブ孫悟空国王斎権長命牛樹鞍馬ルトよお前は何がしたいこの戦いの果てに 何を望むアシたの転生のだとかなんだとか、これっては才のだから。まだなんとなくしかその意味の分かってね。けど、仲間がどういうもんかは知ってん才俺はそれを守りて、それだけだ。 それがお前の答えかああかつて弟アシュラに全てを託したがためそれが災いの起源となったこの旅は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そうこれから先がどうなるか それはナルトとサスケお前たち次第だ俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど仲直りはできると思うんだ俺たちかなりの友達だからさあ利き腕を出せ この、内浜だらをケオすほどとはな恐れを抱く小さき者よ声が我を取り込め真珠を十秒すべて取り込めさすれば無限の力を <笑>まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな渦巻きなると内サスケ俺はいわば完全なる不死永久を手にした貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ やってもねえのに勝手に結論づけんじゃねえよ<笑>よかろうならばこれが最後の戦いだの、ま、だがお前の周りにはもう一人のマダラがいる。 なるほどインネガを手に入れただけのことはある見えざる世界今度に存在する俺をカンするよよっと もっ リ, リンボンゴク<笑> どうやってこれほどの力れこが人間の全てを変える力だ 身代わりにしたのか《まずいってばよあっちにはカカシ先生がいる》《うううう<笑>ようやくだ》《本当にやっていいのね 俺の左目帯<笑><笑>ここトはどうしたそっちにマダラも飛んだはずだが。 マダラは来たけどすぐにオビトは私を逃がして加賀先生その左目ちょっと見せてもらっていいえよし加賀先生目開けてみて<笑>嘘どうやってこんな<笑>うーんとあのね 口で説明すと難しいんだけどもこの方法でガイも。うん。話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞおそらく奴は、リンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと、覚悟しておけ。お, お前たち。 鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな足りねえじゃんチームワークだなら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろおびと 人はもういないな俺がこの体をもらった美獣どものチャクラを集め真珠の力も得たさらにリンネガンが揃った今俺は陸道をも超えた存在になったと言えるそう神の領域だ<笑>神の目から見ればお前たちなど 脂き脆弱な存在芝爆天生 の影が4体に増えてる芝生天生に影のすさのなかなかの状況だろうさああがけそしてもっと踊ってみせろ いかに力をつけたお前でも5人もの俺を相手にする の, をるらううのは本当に俺を楽しませてくれるな。<笑><笑> お前は内葉一族の中でもずば抜けた力をここからが真の戦いだ あ, あ 気つけろいやいするここで無様に果てるがいい。 さすが俺に近しいものを持っているようだな。ああ におい いいぞ次で決めっぞ佐助はあ。 はお前たちを始末さえすれば。 この俺がここまで<笑>見事と言うしかないな<笑>だがな本当の夢を叶えるのはこの俺だサスケずっとこの時を待っていたのだ絶対に邪魔はさせんぞ 日によれば輪廻の力を持つ者が月に近づきしとき無限の夢をかなえるための月にうつせし目が開くこれはまずいサスケおっと土壇場で気づいたか 世を照らせ無限つくよみ今一つとなるのだ<音楽>一体どうしたというのじゃ仕上げだ 新樱海荒诞 仲間たちはおめんね中だ最もっともさすけのすさのオには効かなかったみたいだがさすがといったところかだがもはや勝負は決した救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ人々は苦しみや痛み虚しさから切り離されたお前の仲間たちは 無限つくよみのつくる甘美なる夢に覚えまさに幸せを満喫しているだろうこれこそが俺の求めた本当の夢俺は地獄を天国へと変えたもう理解しろすべて終わったのだ終わらせてたまるかまだ俺たちが残ってる俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ ジャリーめ<笑>クロゼツ最後の仕事だ俺とお前でやつらを潰すはいマダラサマとでも言うと思ったか<笑><笑><笑> ク, クロゼツ ただらお前は救世主でもなくそして終わりでもない何を言っているお前を作ったのは俺だお前は俺の意志そのものなんだぞ<笑>違うな俺の意志はお前ではない 俺の意志はカグヤだカグヤだとお前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだすまん ・何どうなってるの佐助あいつああかぐやと言ったカグヤ陸道仙人の母ちゃんだってばよまさかヤツの目的はああなんだこれはチャクラだ・イー しかし強すぎる力は圧力を生む。 人々は母を、ウサギの女神だの鬼だのと呼びあがめを恐れたサスケああ<笑>間違いないこいつがおじいちゃんが言ってた お, おつつか月かぐや。